こんにちは美香です日本一優しい本格パン作りの教科書レーズン工場編が出版されましたこれまで1万人以上の生徒さんが教えてたパンの中からえりすぎのパンを皆さんにご紹介していきますはいまず雑穀ミックスを熱湯でふやかしておきます雑穀ミックスはお米に使うもので OK です 30g 熱湯 30g をよく混ぜて2時間ぐらい室温に置いときましょうはい2時間経ちました ミキシングをしていきます水分ですすねあと粉類がこちらに入っています、はい、水分はレーズン酵母 40g お水 108g コントレックス 25g 粉類はリスドール 180g 電粒粉 20g ライ麦粉 25g 塩 4.5g 袋の中でよく混ぜてから水分に加えますそして先ほどふやかしておいた雑穀ミックスと熱湯を混ぜたものを加えていきます 粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう。角のところにね、お粉がたまりがちですので残らないようにしっかり混ぜていってくださいね。ボールを回しながらね、混ぜてあげるとムラなく混ざります。雑穀のいい香りがとってもしますよ。たまにね、ひっくり返してね、しっかりね。 どこらが残ってないか見てあげてくださいねそろそろ大丈夫そうなので生地を伸ばしていくという作業をしていきますゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げていきますできるだけね生地をね長く伸ばそうという風に意識をして伸ばしてあげてくださいただですね、まだグルテンができてませんのでブチブチブチブチ切れても構いません こちらをねだいたい 7-8 回やっていきますタッパーを回しながらやっていきましょうじゅんぐりとねやってってあげるといいかと思いますこの後ゴムベラを一度きれいにして蓋をしましたら20分室温に置いておきます室温なんですが18度から24度ぐらい私たちが その場所に行って、心地いいという温度と同じところに置いておいてあげてください。20分経ちましたので、1回目のパンチをしていきます。生地の一部をゴムベラに引っ掛けて、ゆっくり持ち上げていきましょう。はい、2回目です。ミキシングの時よりも生地が伸びるようになりましたよね。 ここまで、ね、伸びるようになるとちょっと気持ちいいですよねはい4回目です5回目タッパーをね回しながらやってくださいね同じ場所だけではなくまんべんなくやっていくことが大切ですはいこちらですね7回か8回してあげてまた室温で20分置いておきますはい2回目のパンチをしていきます またね、同じようにやっていきますよゴムベラに生地の一部を引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます伸び方も違ってきたの分かりますかなりね強くなってきましたよね1回目がねすごく伸びたので2回目以降はあまり伸びなくなってきました強いグルテンができてきましたね こちらをまたね、78回やっていきます7 8回やりましたら一度ねゴムベラをきれいにしてタッパーのふたをして一次発酵に入ります一時発酵なんですが2倍ぐらいになるまでね、室温に置いておきましょうなるべく温かいところに置いておいてあげると発酵が早いです。 2倍くらいまで発酵しましたのでその後冷蔵庫に入れておきます今まで室温に置いといた時間とこれから冷蔵庫に入れておく時間合わせて17時間から24時間置きましょうはい、17時間経ちましたまたね、少し膨らみましたよねじゃあ生地を出していきますタッパーの蓋に生地がくっついてた時にはねカードを使ってよく取ってあげてください蓋にくっついたね生地もね、しっかり取っていきますよ 15センチのボウルを用意します。その上に布巾をふんわりのせてあげたら内子をねかけていきます。打ち粉はリスドールを使っています。たっぷりかけてくださいね。硬化水の生地なので、打ち粉をね。多めにしたくないと生地がくっついてしまいます。中心に特にね。多めにかけるようにしてください。はい、じゃあこちらちょっとね。横に置いといて、じゃあ生地を出していきます。 生地の上に打ち粉をふるっていきましょう。べたつかない程度にね。打ち粉を広げていきます。タッパーと生地の間にカードを差し込んであげて、タッパーと生地を。離していきます。はい、離れましたらひっくり返して出していきます。自然に落ちるのを待っていきましょう。 綺麗な網目ができてますよねタッパーに生地がついてましたらそれもね取ってあげましょうはいちょっとまだ高さがあるので少し広げてね平らにしていきます自分の正面の生地を中心に持ってきますそうしましたら半時計回しに生地を回しながら正面の生地を中心に持ってきて1周させていきましょう一周しましたら周りから生地を集めてしっかり閉じていきましょうこの後大衆発酵に入ってくるんですけれども それと同時にオーブンに胸を入れていきましょう。ご自分の持っているオーブンの最高温度で天板を入れて予熱を入れていきます。生地をそーっと入れていきます。思いっきり入れちゃいますと、せっかく振ったね。お粉が全部落ちてしまいますので、そーっと入れていきます。はい、生地の周りにもね。うちこちょっと振ってあげます。生地をね。中心にね。少し寄せてあげて、打ち粉をふるっていきましょう。はい、この状態で発酵させていきます。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 詳しいことは概要欄に載せていますのでぜひご覧ください50分経ちました室温で発酵させた人をね生地の予報を指でちょっと押してみて指の跡がね残ったら OK ですはい、そしたらねオーブンシートと板をかぶせてボールごとひっくり返してあげましょうボールを外してそっとね布巾も外してあげてくださいくっついちゃった時はね カード使って取ってあげるといいですよクープを入れていきます十字に入れていきます下から上に向かって入れていきましょう厚さ3ミリぐらいですかね同じ深さにしましょうはい、切りにくかったら何度もナイフ入れてしまってもいいです特に中心部分の交差してる部分ですねこちらが切れてないということがないように気をつけましょうはい、じゃあ焼いていきます はい、焼いていきます。しっかりに温めた天板の上に生地を移動させていきます。生地の上にはオーブンシートをかぶせておいてください。そうしましたら、ね、オーブンシートが飛ばないように磁石で留めてあげて、スチームを入れていきます。私は 50cc の熱湯を温めておいた石に向かって入れていきます。電気オーブンの人は5分入れていきましょう。このまま5分焼いていきます。5分経ちましたので、オーブンシートを外していきます。 そうしましまたら温度を240度に下げて20分さらに焼いていきましょうはい焼き上がりました出していきますよいい色に焼けてますねはいケーキクーラーの上に移してしっかり冷ましていきますはい生地をカットしていきましょう美味しそうですよね雑穀の、ね、香りが、ね、ものすごくしますよ厚さ 1cm ちょっとぐらいがいいですかね 放射状にカットしてもらってちょっとね厚みのあるパンを食べてもらっても美味しいですよはいこんな感じです押してもね弾力があってねすごい戻ってきますこのパンですね当日食べても美味しいんですけれども翌日ね食べるとねもっと美味しくなりますこちらのパンは日本一優しい本格パン作りの教科書「レーズン工房編」に載っています是非皆さんも作ってみてくださいねではまた